大きいで横乗りしてマイトになりてー。はい、えー、本日で私監督の誕生日でございます。二十三時十八分となっております。まだまだやることありますよ。おお。 でんでんでんでーんこちらマイスロの度々きれいな7分の1スケールフィギュアありがとうございます これは絶対に買いたいなと思っていたやつ。いや、魔女の旅旅のレビュー動画ですね、ほんと出したかったんですけども、編集が追いつかずですね、先にフィギュア開封からさせていただきたいと思います。動画ができたいですね、概要欄にこの魔女の旅旅のですね、レビュー動画をですね、リンク貼っておきますので、完成までお待ちください。この作品本当にいいんだわー。テープ貼られておりますので、新品未開封だと思われますね。楽しみ、楽しみ。はい、はい。おこの背景は撮っておきたいよね。 おりますよいしょやべえなこのスケール感やばいですよケープとかまだついてもどかしいです開けさせていただきたいと思いますこれはマジで丁寧に扱いたい帽 子, 帽子でございますやば い, やば い, やばいあ魔導垣だ、まああちょっと待って 今の衝撃で取れた可能性はないかいかやでもちょっと危ないなこれ取れそうで怖いんですけどこちら取らせていただきたいと思いますクオリティがエグいクオリティがエグいでございますここのガードされてますけどもほうきの部分取れないところがもどかしい横取りピュンといくイレラさんそしてこのおしゃれなバッグそしてこの帽子乗せると あのアニメで見たイエナそしてこちら台座ブルーた、まあ、多分ね青空をイメージしてたかと思いますああなるほどこっちらにです、ね、支柱がついておりますこの2本の支柱を先端にですねこれを差し込みますグリグリとこの金属のえここに刺せばおお浮いている浮いております皆さん見てください空中を浮いているイレーナさんですそしてこのねこの手これ何かやってると思ったら帽子でございますよ ちゃんとね、頭の形になるかこうかこうかこうかこうか こ, うかこれで合ってるこちらうーわえグ、ー、ぐいっすいやでこんなフィギュア来たったらねフックのおしゃれ感そしてこのほうきのボシャボシャっとしたやつそして髪の毛がっと風を感じる髪の毛後ろ姿も風を感じるもんーん そしてこう旋回しつつもこうこう回りつつのこう来てほら見てこれはいはいはいはいはいそしてこのここここブローチ魔女の証最高でございますはいこれは買ってよかったわ今後こちらの作品なんですけども2期か劇場版ができるかと監督に選んでるんですよこの作品めちゃくちゃいいからねレビュー動画を出すね見てください これですね、誕生日プレゼント自分で買ったイレイラのフィギュアこんな高額フィギュアねなかなか買えないのでちょっと誕生日として奮発させていただきましたうわーこれはいいわこれはねターンテーブルで回してえわというわけで早速回した映像をご紹介したいと思います 編集を頑張っていきたいと思います。やることいっぱいだけども、今年もですね、頑張ってレベルをアップしていきたいと思います。そういうことでですね、監督35歳え。まだまだ現役です。何の現役かわかんないけど、まだまだですね。面白い動画、映画、たくさん作っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。